色ついてる感じするしますね。多分今前のクリップと思 ま, いいか、ねうん、まあ肉眼ではね今日はね実際に本物の金箔を使って電池を使って電気メッキをします。でサンプルは実はもうできてるのがそこにあるんだけどちょっと触ってみてはいクリップで金色のと元のクリップがそっち ね, ね金メッキしたらそっちになるはずなんだけどこれすでにセッティングはしてあるんだけど 最初にえっとヨウ素液ですね、はい、このヨウ素液を、えっと、2ミリぐら い, ミリぐらいそれで1ミリだから2回分ぐらいではい、はい、入れちゃってくださいはいもう一杯いってみるか、うん、<笑>最初から3ミリのペットを使いよって感じいや別に2ミリ取れればいいんですよよ なるほど<笑>あここじゃあねそのね金箔をねそのね金箔を使って先端の尖った方を使って、はい、それをね和紙の上であの、ね、こうそうそうちょっとねくしゃくしゃにしてくれるくしゃくしゃっていダマにしてくれるあこういうこう い, う、うん、こういうらないからさ少し固めてそこに器に入れたいのね。あなるほど そう入るくらいまでそそ、うん、そうそうそう。うまく剥がれないじゃこれもいらないかなあじゃあもうだって、はい、一応本物使ってるよっていう照明でそうそうそうそういうことあもう手についてるなそれでいくら分かな<笑>プレッシャーがすごいな、はい、寄せてじゃあそこの溶水器の方に移してくれるはい、はい、そう入れちゃってはい。それじゃ爪楊枝で こう、かき混ぜて溶かすって感じ。で、これで金が溶けるって、ね。結構短時間に溶けるはずなんだけど、どうだい、溶けてる感じする。あ、すごいすごい、なんか腐食していくみたいに溶けてますここ。金箔半分ぐらいだから、結構な量溶けると思うんだけど。うん、結構な量がこれで溶け込んだことになるんだけど、そのキラキラしてるとこ、な、キラキラしてるとこなくなるまでこれ続けて。はい。 要素と菌が化合物を作ってイオンとなって安定してと安定して溶けている状態と。はい、ほぼ溶けましたね。はい。じゃあここであそこのビビンさんね。半分ぐらいですよね。そうね。ビタミン C を入れます。で粉末のまま入れて色をちょっと調整したいので全部は入れずにちょっと半分ぐらい入れてかきまぜてくれる？ これで色が薄くなってくれば、えっと。要素の量が多いと、あの還元するのに。ちょっと量が必要なんだけど、もうちょっと加えてみるかじゃ、はい。結晶の素子残ってるか。あ、溶けてきたね。はい、はい、じゃ、あこのぐらいでやってみるかな。もうちょっとか、もうちょっとやってみてくれる、はい。はい。だいぶ薄くなったね。じゃあ、それ、あの器もそっち置いて。じゃあ、これ電気分解しましょう。はい。 シャーペンのシーンを陽極にして端っこにこう立て突き立ててそう電気が通るようにそしでこっちのピンを全部入れちゃって そ, うそれでこっち側の、えっと、陰極の方をで触れるピンに触れるそうするとそうそうそうここに金のメッキができるはずなんですけどたまにねだから そのシャープペンの芯の方はあまり動かさないでショートさせないようにして、はい、そっちの方をちょっと揺り動かして色んなところがまんべんなく金メッキ出されるようにってことで「いじくります」って感じ色ついてる感じする金色に変わってきてる感じなんか色ついてる感じするしますね多分今前のクリップと並べたら多分ちょっと黄色っぽい色に見えます、うん、ちょっともう少し揺り動かしてみてちょっといじくってみて じゃあねそこで電気を通しながら、はい、そのシャープペのシーンの芯をちょっと近づけていってみてそう近づけてってみてうそうそうそうそうそこら辺でそこら辺でなんか水素の発生が見えるはずなんだけどどう、はい、それじゃあねそう、はい、その陰極のクリップの先で触れてそうでシャープペのシーンの芯を近づけてみる。 シャーペンの芯のところでは、要素が還元されて。その要素の単体が出てきているのね、だから色がつくんだけど、そこの、そこら辺を中心に金メッキが進むという理屈ね。これも出てるのが要素が。そうそうそう。だね。陰極のピンセットの方はね、さっきこうやって開いてみたんだけど。そこで触れていたい、触れてさえすれば、電気分解が起こると。 だいぶ気のくなってきた感じするんだけどどうだろう。じゃたまにそれ入れ替えてみたり、その先ちょっとそうそうそこ企業にひっくり返したりして、そうそ う, そうなんかできてる感じするよね。はい、そっち触れながらでまたそシャープペンの芯近づけていくとだいぶ金メッキが進んでるのがわかると。どうですか。だいぶこの使ってるクリップと色違います。うん いいいですかうん進んでるね見えますよもうああなるほどクリップから発泡してると、はい、結 構,、ね、結構いそっちの手元の方のクリップが触れちゃうと効率が悪くなるんだろうねきっとね、はい、それで続けてもらってできるだけまんべんなくはい液面から出てるところを触れながら進むね 全体的にやりやすいですね。クリップよりも低い。様子の量であると、うん、多分、うまくいきますよ。すごい。ものすごい水 す, います、うんうん、その爪楊枝を使って。えっと、今彼がやってるよね。で、その、金メッキしたクリップをすくい上げて、水洗いをします、はい。すくい上げて。うん。 ここで洗いちゃってはい、じゃあ水切ってペーパーで水拭くよねちょっとどう見た感じ少しできてるじゃあこれでね、ちょっと汚れるんだけど下が汚れちゃうんだけどこの重曹でねあの磨くと、表面がほら重曹って磨き込みもあるでしょねこれちょっと入れないようにして磨いてるってことで下にちょっとなんか敷いたほうがいいな、ってしかなんかねはい。 はいッキされてる、ね、じゃあ下にちょっと置いてみてちょっと。 やっぱ光の関係かな肉眼でははっきり見えるんだけど、うん、頑張ったってことで<笑>でも明らかに違うのは分かりますよね、うんまあ、肉眼ではね